えいかかがだったでしょうか、えー、続きましては、えー、茨城県の総ドる曲というのがありまして、えー、その名も「桃門、えー」という、えー、演舞曲をお届けしたいと思います、えー、この曲はですねその題名の通り曲名の通り、えー、水戸の桃門様をモチーフにして作られた演舞曲で、えー、曲の途中には皆様おなじみのフレーズも 聞こえてきますのでどうか お, たしお楽しみにご覧くださいそれでは始めますどうもかまみのる衆 勾搭搭搭 都要安宁你一